インターネットにウイルス侵入この反応はゼロですゼロですってネットナビは地球シェルターへ避難せよ地球シェルターへ避難せよあ逃げ遅れたでかし急がないとシェルターが閉まるでかしでかし 消す？お前何してるでかす。早く避難するでかす。ほら、一緒に行くでかす。大丈夫。ガッツマンがいるから、怖くないでかす。さ走るでかす。ー<笑>ーで。は。あいててて。消す。あれ。うるさの。消えました。消えた。 心あるウイルスあれから3日インターネットシティには何も異変はありませんが引き続き警戒態勢を強いていますその方がいいゼロはおそらくまだシティ内に潜伏していますウイルススキャンにも引っかからないとはかなり高度な知性を持ってますねああ一体何の目的でインターネットシティ <笑>サンキューみんなさあデカオ特製のデコレーションカレーケーキたっぷり食べてくれよな自分の作ったケーキでお誕生会っていうのも珍しいわよねつかカレー味のケーキってありデカオ俺たちから誕生日プレゼントおおこれはカレーマニア憧れのレアアイテムカレー入浴剤じゃねえか ましいでかしガッツマもきょうがたんじょう日だからでかおみたいにプレゼントもらいたいでカス。 ガッツマンも今日が誕生日だってガッツマンはデカオの誕生日プレゼントだったんでガッそれ割とよくあるパターンよねロックマンガッツマンにも誕生日プレゼントくれでガす。スえそれくれ、今くれ、すぐくれでガす。わ、かったよ、ネット君に頼んでみるけど何が欲しいのさ カッツマンは謙虚だから、自分から何か欲しいなんて言わないでかっす。でもヒントは、白く光ってて、カプセル型の強いものでかっす。白く光ってて、カプセル型の強いものね。<笑>それってあれしかないじゃん。思いっきり自分から言ってるじゃん。<笑>しょうがないわね。うちにストックがあるからすぐ届けさせるわ。うん、すまねえ。カッツマンになりかわり、これ、この通り。 感じたことのないこの気持ちだが理解できないこともない見つけた。 何だよ。緊急通信。ネット、ロックマン、出撃してくれ。インターネットシティのエネルギーセンターがゼロの攻撃を受けている。ゼロだって。エネルギーセンターを破壊されたらインターネットシティは機能を停止しちゃうよ。そんなことさせるか。バグイン、六万円でトランスミッション。やめろゼロ。ロックマン、邪魔する者は抹殺する。 フわッ後ろだフッフッフッ面白い見せ物だ。 我が復讐の相手ロックマンとゼロが戦うとはな。強い。とてもウイルスとは思わない。ファイアパンチ。 ロックマンはプログラムアドバンスドリームソード ガッツマンの友達なぜ攻撃しなかったガッツマンを見た途端お前は戦うのをやめたなぜだグス俺の手を握ってくれたのはガッツマンが初めてだったグス 前はあの時の大丈夫ガッツマンがいるから怖くないでガス俺はあの時の手のぬくもりが忘れられなかったウイルスには友も仲間もいないからガッツマンそんなことがあったのか俺はずっと考えていたそして世界中をさまよい調べ学んだネットナビにあってウイルスにないもの それは絆、友情、心だと<笑>でも、何のためにエネルギーセンターを白く光るカプセル型の強いものを手に入れるため<笑>あれはエネルギータンクまさか、ゼロが手に入れようとしてた白く光るカプセル型のものって あ, あいつ、ガッツマンの誕生日プレゼントにするつもりだったんだ すごい勘違いあそれってこのホワイトカプセルのバトルチップのことなのに俺はここへ来て心というものを感じることができたもう思い残すことはないさとどめを刺すがいいん犯した罪の償いはしなければならないでもそれが済んだら。 ゼロ君は僕らの仲間になれるロックマンお前の手も温かいロックマンよかったわねネットああ<笑>おなびだちょうだいの田舎芝居楽しませてもらったぞお前は教授教授じゃないかお礼に面白いものを見せてやろう外へ出ろ光ネットうん<笑>